こんばんは。筑波大学の荒谷です。これは、プログラミングチャレンジ第5回、グラフ、パート1。で、えっ、ー、と、まあ、前のビデオでは、グラフの基本と、えっ、ー、と、まあ、ベーシックな問題を説明しました。これから、もう少し、えっ、ー、と、難しい、えっ、ー、と、グラフの問題を説明します。これは、アティクレーションポイントとアティクレーションブリッジの、えっ、ー、と、認定の問題ですね。 まず、この問題の定義を見てみましょう。あるグラフ G に対しては、頂点 VI がアティクレーションポイントと言われる。それは VI がなければ G がアンコ t クトになる。例えば、このグラフの中に、この頂点が、この頂点がなければ、このグラフがここに unconnected になります。同じくこの頂点もなければ、このグラフが unconnected になります。一方、この頂点がなければ、えっ、ー、と、グラフが unconnected にならないから、このグラ、この頂点が、あと、そのグラフ、その、アーティクレーションポイントではないということです。ブリッジが、えっ、ー、と、アーティクレーションポイントと同じなんですが、 エッジに対しての話ですね。えっ、ー、と、このエッジ ij がなければ、このグラフがディスコネクティクとなります。このグラフだと、えっ、ー、と、このエッジと、このエッジが、ブリッジと言えます。ですね。一つをあ、あと、気づいえっと、注意してほしいところなんですけど、これがブリッジなんですが、 この青の頂点が、えっ、ー、と、そのアーティコプレーションポイントではないんですよね。あの、この青の頂点がなければ、グラフがディスコネクテルにならないから、アーティコプレーションポイントではないです。では、えっ、ー、と、これはどの問題でこれが出てくるんですかね。例えば、えっ、ー、と、 あの、あるグラフに対して、あと、いらないノードですね。いらない頂点が確認する。あ、この頂点がなければいいですね。この辺がなければいいですね。ですね。そういうふうな問題が、えっと、よくアティクレーションポイントとブリージの定義が必要です。あと、逆に、えっと、その、あるグラフが弱いから、えっと、その、ディスコネクトにならないために、辺とか頂点を追加したい。 で、どこで、この辺とか、どこで、その頂点を追加して、このグラフが強くなるのか。それは、例えば、アーティコレーションポイントを見つけて、そのアーティコレーションポイントがアーティコレーションポイントにならないために、他の頂点を入れることですね。あと、なんかその、コンピュータネットワークを考えると、どこがボトルネックですよね。どのコンピュータが、えっと、リブートされたら、このネットワークが動かなくなるか。それも、なんか、アーティコレーションポイントの話となります。 で、えっ、ー、と、アティコレーションポイントが、えっ、ー、と、まあ、これは探索問題の考え方ができますですね。例えば、えっ、ー、と、VFS か BFS を事故して、コネクテドコンポネントの数を数える。ですね。例えば、前のグラフが一つのコネクテドコンポネント。で、えっ、ー、と、すべての頂点 N に対して、その頂点を抜けて、で、もう一度コネクテドコンポネントをカウントする。 もしこのコネクテドコンポネントの数が増えたら、あの V が、えっと、アーティクレーションポイントになる。ですね。この1、2、3ですごい簡単なオグリスムなんですけど、このコストが O of V の2乗プラス V。なんでかというと、すべての VI に対して、えっと、DFS、v f s をやっている。ですね。だから V の2乗プラス V。これはまあ、あの、とこは解けるんですけど、 実はもっと早くて、えっと、O of VE のアオゴリスムがあります。それはこれから紹介します。あの、これはタージョン法っていうですね。タージョン法が、えっと、深さより探索で、あの、O of V plus E で、つまり、深さより探索 d f s 一回で、えっと、アーティクレーションポイントとブリージを、えっと、検知ができます。ですね。 単ージョン法の主なアイディアが、えっ、ー、と、この2つのデータです。なんか DFS をやりながら、うん、とこれをキープします。DFSNUM があの DFS の中でこの頂点がど、いつビジットしましたかですね。あとは DFSLOW が、えっ、ー、と DFS がここで始まった場合ですと、どの頂点に戻ることができますか ですね、つまり、えーっとこの、例えばここから始めてで DFS やってで DFS やってでここから行くと先だけで行けるかそれとも上に戻るか上に戻るならこの点がアーティクレーションポイントにならないなんかどこかで戻れるかですねでこ の, <咳>この点から戻ることができ な, できなければじゃあこの点がなくなるとこの戻れないところが全て別のグラフになるので これはアーティクレーションポイントとなります。ですね。<咳>ではあの<咳>あと、これを見てみましょう。で、えっと、これをキープすると、あのアーティクレーションポイントと、えっと、ブリージーの除菌はこれです。 u と v の2つの頂点に対しては、low v が num u より大きければ ,u がアティクレーションノード。r o o の場合だと特別なケースなんですけど、それを後でなんかチェックします。で ,uv に対しては low v, u より大きければ ,euv が bridge です。では、この vertex、このグラフを見てみましょう。 このグラフは0から DFS を始める。で、0から DFS を始めると、の DFS のナムが0。ここは DFS のナムが1。ここは DFS のナムが2。DFS のナム が, が3ですね。なんか DFS が0、1、2、3、4、5。で、ナムがこの通りですね。0、1、2、3、4、5。 で、えっ、ー、と、0の DFS ローが、まあ、0が一番近くできるのが0です。1の DFS ローが1ですね。2の DFS ローが2。なんか、戻るノードがないからですね。4の DFS ローが4。えっと、3の DFS ローが3ですね。なんか、戻ることができないから。三4の DFS ローが4。で、5の DFS ローが5。で、2つずつで見ると、えっ、ー、と、0と1ですね。 0、えー、のナームが U で、1のローが大きいですので、うんとうん、この1、すみませんあの、これはルートだから、ルートカウントしないんですね。1と2を考えると、1のナームが1ですね、2の、えー、とローが2ですので、 1の、えっと、2のローが2のナムより大きいですので、1は、えっと、アーティクレーションポイントですね。1がなければ別に。1と4を比べると、1のナムが1、4のローが3。3は1より大きいですので、1がアーティクレーションポイントです。4と3の字ですね。これはナムが3で、これはローが4ですので、あの4がアーティクレーションポイント。で、4と5は字ですね。で ここに変が追加した場合ですね、この変化を追加しましょう。この変化を追加すると、NUM と LOW がちょっと変わるんですね。0、1、2、3、4、5ですね。で、ここが、えっと、NUM が3なんですけど、続くとここに続いて、ここに1に戻る。ですので、この4から DFS を始まると、1に戻る。ですので、DFSLOW が1です。 で、5も DFS ローが1。で、このペアを見ると、4が U の場合だと、4のナムが4。でも、5のローが1。1は4より低いから、4がアティクレーションノードではないですね。なぜかというと、4がなければ、5がここでグラフに戻ることができる。同じ5と1を比べると、5のナムが5。で、1のローが1。 1は5より小さいので5もアーティコレーションポイントではないね。5がなければ1がまだグラフにつなぎます。<咳>これは、えっと、もう少しもう一度見てみましょう。この大きなグラフでちょっと見てみましょう。DFS が0から始めます。0から始めて1にいて2。 3, 4, 5, 6, 7ですね。だから DFS ナムが、えっと、DFS ナムが、1、2、3、4、5、6、7、8。まあ、0から始めても問題ですね。で、えっと、<咳> 0から1に行って、 この1のローが1。2にいて2のローが2ですね。でも、ちょっと続くと、えっと、3にいて3のローが3で、で、4にいて、えっと、3のローが、まあ、これはなんかすん、えっと、ナムが1でローが1ですね。ナムが1で、ナムが2で、ローが2。 で、ナムが3で、ローが3。で、これはナムが4で、ローが4。で、これはナムが5で、ローが5。で、これを終わりから戻る。で、これを戻って、えー、っと、まだ終わってないですね。なんか次はこの、まあ、これを持着して、これ持着して、これチして、これチ し, して、じゃあ次はこれチする。これを着すると、このローが3よりのローが このナムが3より小さいから、3から行くと3のローが実は1ですね。4じゃなくて1。3から1に届くことができます。で、ここに戻って、このローが1ですので、実は2から1ができ、つながることができます。ですので、えー、っと、この2のローが1となります。 で, す、ねであの、2と2と戻ると、これもなんかローが1となります。で、こう、まあ、こ, こはまずこれつ続くと、2と5が、このナムが、えー、と6になりまして、まあ、このローも6ですね。で、5が6にいて、 このナムが7に行って、このローが7で。で、ここが、えっ、ー、と、ナムが8になって、ローが8。でも、ここに行くと6ですので、これ戻って、ローが6になって、ここもローが6になる。ですので、えっ、ー、と、これ戻って、これが終わったので、このナムが、このローと同じですので、この5が、えっ、ー、と、エッジとなり、えーと、そのエッジとなりますですね。からローが、ここは1。 えっ、ー、と、一一五あ、ごめんなさい。これも一ですね。ここが五で、五が六で、これが六とこれが六ですね。で、なんか八と、えっと、これとこれと比べると、このローがこのなこのエルより大きいだから、これはチコレーショントじゃない。これが、これと比べて、 7が6より大きいので、これはアティクレーションポイントじゃない。これ6と6が一緒だから、これアティクレーションポイントですね。これは3 と,、えー、と6ですので、この6が3より大きいなので、これがアティクレーションポイントだとわかります。で、えっ、ー、と、この3と1が3の方が大きいですね。これを、ここはアティクレーションポイントではなくて、でもここでアティクレーションポイントになる。 この4とこの5を比べると、この5の方が大きい。なので、この3がアティコレーションポイントになる。ですので、このグラフのアティコレーションポイントが、この3つですね。あの、3と、2と、えっと、2と、えっと、5ですね。アティコレーションポイントとなります。だいたいわかりましたかもう一回言って DFS に行って帰る、えっときに子供とアティクレーションポイントの数を比較すること比較します。じゃあ、これの実装を見てみましょう。ちょっとこれはなんか字がちっちゃいですが、あのこの実装のキーポイントを見てみましょう。その後でなんかその資料をダウンロードして これをもう少し近くで勉強してください。まあ、このアーティキュレーションっていうのは DFS ですね。その変更したのタージョンの DFS です。で、最初が DFSNUM と DFSLOW がカウンターですね。NUM がいつもカウンターで上がるけど、LOW の初期値がカウンターと同じです。ですね。で、えー、DFS のように全ての、えー、とエッジをテストします。 V がその辺の、えっと、頂点を取って、で、ま、もしまだアンビジ、unvisited してるなら、スキップするんですけどね。u n v i s i t の場合だと、えっ、ー、と、その、親をチェックします。ですね。親が、あと、親が必要ですね。なんか、親が、あと、ナムと比較しないからですね。で、ルート、U が、親がルートの場合ですと、あの、その、えっと、ルートの子供が増やす。なんか、ルートは特別なケースなんですけど、ルートが、 あのサブトゥリーが違う子供が1つ以上であれば、ルートがアティクレーションのルートとなるんですね。この下の特別なケースです。アティクレーションベーテックス1。あ、すみません、ルートトゥリアーエッジですね。大きければ<咳>。これはここになんかそのルートの特別なケースをカウントしている。で、これはあの、再帰還ですね。これはレカッション。で、これを戻る。 すべてのリカーションをした後に終わりましたね。ですね。なんか、この、この頂点の下のすべての DFS が終わりました。で、それを戻って、あの、その子供の濃度を、この、この濃度のローをチェックする。この子供の濃度のローが自分より大きければ、自分が、えっ、ー、と、アーティクレーションポイントになる。ですね。 で、えっと、子供のローが自分より必ず大きければ、イコあるじゃなくて大きければ、なんか、そのエッジが、えっと、その、ブリッジとなります。ですね。で、最後に、えっと、子供のローが自分のローより小さければ、自分のローをアップデートする。ですね。あの、このあたりですね。なんか、6、7、7が小さいローを見つけて、6のローをアップデートする。ここも同じく。 3が小さいローを見つけて、2のローと1のローをアップデートする。ですね。で、これは、なんか一つの子供の処理が終わって、戻って、まあ、もうビジットされた、えっと、子供の場合ですと、その DFS ローをアップデートするです、ね。これだけで変えると、えっ、ー、と、アティコレーションプイントをすて見つけまあ、アグリスムはややわかりにくいかもしれないんですが、 えっと、プログラムはそんなに長くないですね。これはよく、あの、みんな覚えていてほしいところなんですけど、このプログラミングコンテストの、えっと、アオゴリスムが一生懸命考えて、見つかったら、実装はそんなに長くない。ですね。考えるのはある程度、なんか、パッと答えを見つかるためにかかるかもしれないけど、実装が長くない。実装が長いだと、なんか変なことが入っている可能性があります。 じゃあ、えっと、次、行きます。で、えっと、前のアゴリスムを使うのも一つの問題ね。なんかあの、アーティクレーションポイントじゃなくて、strongly connected components についてお話しします。なんか、最初は connected component の話しましたですね。connected component が、グラフのつないでる場所とつないでない場所の話です。strongly connected component が、 さっきの話のもう少し、えっ、ー、と、絞、絞った話ですね。あの、あるグラフ、このグラフはダイレクトですね。あと、ストロ n グリー e ネクティド o ンポネ n トが、えっ、ー、と、ダイレクティドグラフのみです。で、ダイレクトの V が、については、Strongly Connected Component が V のサブセットで、で、そのサブセットのすべてのエレメントが IJ。IJ がサブセットに入って、あ、これは IJ。 ij サムセットに入って、i から j のパスも、j から i のパスもあります。そのセット。例えば、あの、なんか、方向性のないグラフが、strongly connected component がないですね。方向性のあるグラフですね。例えば、あの、この頂点だと、他の頂点から来ないので、これは一つの scc。これは scc の位置ですね。 で、この頂点だと、えっと、このコンポーネントだと、この3つの頂点だと、ここから、ここに行きます。ここから、ここに行きます。ここから、ここに行きます。これ、ぐるぐるぐる回ることができますので、これが SCC の2ですね。で、ここは SCC の3ですね。ここから、ここに、どんどんぐるぐる回ることができます。戻ることはできません。ですので、これは SCC の3です。 <咳>では、えーと、その strongly connected component がどういうふうに見つかることができますでしょうかちょっと考えてみてください。ヒントは、えー、と前の bridge、えー、と, とアーチュクレーションポイントのアオグリスムを使います。では、 続きます。はい。えっ、ー、と、strongly connected component を見つかるために、以下のアグリスムを使います。まあ、アイディアとしては、タージェン法を変更して、えっ、ー、と、strongly connected component をキープします。まず、えっ、ー、と、新しい頂点 u をビジットするときに、u をスタックに入れる。 で、すね。で、えっと DFS ローが前がえっと DFS ローがアップデートしたときにと、えっと親があとアップデートした、えっときに見つけたときにアップデートしたんですけど、今回が DFS ローがえっともうビジティドした頂点のみアップデートします。ですね。で、U が すべて DFS をわったときに、もし U が NumU と DFSminU が同じであれば、つまりここが、えっと、これ、この下に、えっと、他の木があるということですね。これの場合だと、U が、えっと、SCC のルートとなります。ですので、えっと、U までのすべての、えっと、SCC の Q のスタックからポップして、それは SCC となります。 ですね。ちょっとこれはえっと実際に動かしてみるとえっとわかりやすいかも。こんな感じです。なんか前のグラフを見てみましょう。えっと、これは DFS ロー、ロの DFS ローがロ。で、最初はゼロの DFS サムがロですね。で、一が DFS ローが一で、あまあ、で、ゼロをスタックに入れます。で、一をスタックに入れます。 d f s も1。で、2が、<coughs> 2をスタッに入れて、えっと、DFS が2で、d f s が2。で、3が3スタックに入れて、DFS が、d f あ、これはですね、d f d f が3で、d f が3。で、1をビジットすると、DFS が1に戻ります。 で、2に戻って、2の DFS ローが1に戻ります。あ、これは、えっと、はい、そうですね。で、次は4でいきます。4がスタックに入れて、DFS ナムが4で DFS ローが4ですね。5は5をスタックに入れて、5、5。6はスタック に, に入れて、えっと、6、6。で、七をスタックに入れて、7、7。 6と7を一択に。で、7が4に見つけたので DFS ローが4になります。で、これはローが DFS ナムが4になります。5が d f s 4になります。で、4が DFS ナムがアップデートしないで、で、これは4の DFS が終わりました。4の DFS がですね、ここで終わりましたですね。なんかここを回全部回してるから。 で、これを戻って、戻って、戻って、戻って、4の DFS が出ました。で、4の DFS がよって、終わって、ローとナンが同じです。ですので、4が SCC のルートです。だから、4からすべてポップして、これは SCC になります。SCC1 ですね。はい、全部ポップしました。4、5、6。で、次は2行って、えっと、 <咳> 3がもう、あと、3がもう、あと、DFS が終わって、で、2も DFS が終わりました。で、2は1と2なので同じであるんですね。で、2を終わって1に戻る。1は DFS が終わりました。で、1は、ローとナムが同じですので、1も SCC のルートとなります。それで、これは全てをポップする。SCC2 が、1、2、3ですね。 で、これ終わって、ゼロのえっと DFS が終わりました。で、ゼロも同じですから、SCC3 がこれを全部ポップします。だからゼロとなります。SCC3 と SCC1 と SCC2。っていうことですね。はい。これでなんかちょっと SCC のアオゴリスムがわかりましたか じゃあ実装方法を見てみましょう。あ、ここはなかったか。まあ、こんな感じで、あの、ロートさんを入れれば大丈夫です。まあ、あの、そのスタックだけ入れれば、なんかその前のコードにスタック入れれば結構です。じゃあ、えっ、ー、と、最後にミニマルスパーニングツリー。 の、えっ、ー、と、問題を、しょえっ、ー、と、課題を紹介したいですね。こ れ, これは、あの、この授業の最後の課題となります。ミニムイスパニングツリーって何かというと、スパニングツリーが、えっ、ー、と、変のセットのサブセットです。変のセット E が、変のサブセットはイイプラムです。で、えっ、ー、と、G が木になるサブセットですね。つまり、 この E' がすべての頂点をつないでサイクルがない。例えばこのグラフを見るとこのグラフを見ると こ, とこのエッジとこのエッジとこのエッジとこのエッジを取るとこれはイスパニングツリーの1つですね。あともう1つがこのエッジとこのエッジとこのエッジとこのエッジ。あともう1つこれとこれとこれとこれですね。これはすべてイスパニングツリー。 あるグラフに対していくつかのスパニングツリーがあります。ちなみに DFS をやると DFS のスクセスの辺だけを取るとそれはスパニングツリーの一つです。だからスパニングツリーを計算するのはすごい簡単です。DFS がスパニングツリーを計算する。まあ、BFS も考えればスパニングツリーを計算するんです。その中にミニマルスパニングツリー、一番コストが低いスパニングツリーがその スパニングツリーの中で全ての、えー、と変異の重みを足して、えっ、ー、と、ミニマルとなります。ですね。ここだと、なんか、このスパニングツリーのコストが、えっ、ー、と、6プラス6、12、プラス4、えっ、ー、と、16、プラス2が18ですね。これが、えっと、このグラフの中のミニマルになるスパニングツリーです。これはミニマルではないんですね。 じゃあ、ミニマルスパニングツリーがどういうふうに計算ができます、まあ、まずあと、ミニマルスパニングツリーとどの問題が出てくるかというと、なんかそのインフラストラクチャーを全てをなんか最低のコスト、なんか最短のコストで、えっと、インフラストラクチャーをつながる問題とかですねで。いくつかのバリエーションがある。今日はなんかいくつかのと MST のバリエーションを勉強します。えっと、MST が2つの 主なアオイズムがある。両方がグリーディ法ですね。クルスカル法がエッジリストに基づいています。で、プリム法がベーテックスリストに基づいています。じゃあ、まずクリスタル法を見てみましょう。クルスカル法がエッジリストです。一番最初に見たエッジリストのデータ構造。エッジリストをすべてのグラフの辺を取って、その辺が重みでソートします。 で, す、ねでえーと、重みをそうとして、重みが低い辺から1つずつグ、えー、ラフに追加してみます。ですね、これはまあこの1、2、3ですね。まず全ての辺をそうとして、で、一番の小さいな、その外の中から一番小さい辺から、どんどん MST のを入れてみま す, です、ね。これをループします。まあ、こんな感じですね。この辺の中で一番 一番小さいのは2です。だからそれは MST に入れる。で、次、一番小さいが4ですね。で、次はこの4もあるんですけど、この4が MST、サイクルに、サイクルになるから MST にならないから、これを使わない。ですので、次の一番低い、えっと、辺がこの6。で、次の一番低いので辺がこの6で、で、ここで、えっと、MST が、えっと、カンえっと、コンプリートになりました。 アルゴリズムがこんな感じです。<咳>まあ、このクルスカル法がユニオンファインドを使いますよね。あのなんでユニオンファインドを使うかというと、なんかその新しい辺が、えー、と MST に、O of1 で、えー、と MST に入るかどうかですね。じゃあ、ベクタルが、まあ、これはエッジリスト。一番最初に見たエッジリスト。で、まずはエッジリストをソートするんですね。ウェイトでエッジリストをソートする。 次は、えっ、ー、と、MST コストがゼロにする。で、すべて、えっ、ー、と、ユニオンファインドを作ります。そのユニオンファインドがすべての頂点を入れます。頂点がエッジリストに入ってる、えっ、ー、と、なんかその、ミニマイスパリングツリーに入ってるかどうかをテストすることです。で、このループでエッジリストにスループします。それぞれの、エッジリストの中にそれぞれの辺に対しては、まずその i と j がもう一緒になってるかどうか。 一緒になっている場合だと、スキップする。一緒になっていない場合だと、えっと、アッドします。それだけで。これをループすると、最後の MST コストを計算します。まあ、結構簡単なアルゴリズムですね。じゃあ、次は、えっと、プリム法を見てみましょう。プリム法のアイディアが、えっと、変向きじゃなくて、頂点向きです。ですね。<咳>で、っと、プリム スクリーム法のアイディアが、えっ、ー、と、一つずつ MST に頂点を入れる。ですね。で、その頂点で、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、BST に近いんですが、その BST と違って、ルートから近い頂点から追加するんじゃなくて、なんかその、今の BST の中の一番コストが低いエッジを次にビジットするんですね。だから、まずルートを MST に入れる。で、ルートから、 ルートから出てるあと辺をすべてえっとプライオリティキューに入れます。で、そのプライオリティキューのルあとウェイトが少ない辺を次にビジットする。ですね。で、戻って、なんか、すべあの新しい、あのまだビジットしてない頂点であれば、その頂点の辺をプライオリティキューに入れて、そのプライオリティキューが自動的に辺を重みに対して、えソートをする。ですので、これはなんか戻ります。 まあ、あアイディアとしては、まだ、ルート。まあ、例えば、ここはルートで、ルートからすべての辺を入れる。ですね。じゃあ、えっと、重みの低い辺が、例えば、ここだと、このノードをビジットします。あ、ごめんなさい。このノードをビジットしましたね。じゃあ、このノードをビジットしました。で、このノードをビジットしましたので、この辺とこの辺を入れます。で、あの、9に入ってる辺の中では、 一番コストが低いのはこの2ですので、次はこの2をビジットします。で、この2が新しい辺を入れないので、次一番コストが低いのはこの4。だけど、この4が新しい頂点を見ないので、これをスキップして、じゃあ次は例えばこの辺ですね。この辺をビジットして、新しい頂点をビジットしましたので、この辺を入れます。じゃあこの辺とこの辺とこの辺の間に一番安いのはこの6ですので、次はこの6で、 MST のを入れます。ですね。ですので、プリムの方がどんどん一つずつ頂点を入れていきます。プリムのアオグリスムがこんな感じです。大丈夫かな これは、えー、っと、まあ、ああと、ビジットしたか、どっかの、頂点で、で、これは、その、変異の急です。で、まず、プリプロセッシングとしては、ルートを、えー、っと、ビジットします。で、ルートをビジットしたに、ルートのすべての変異を、プライオリティ Q に入れます。ですね。で、えー、っと、 あ、ごめんなさい。このテイキンがプライ r i ティ、えっと、この、これがなんかその MST ですね。MST。で、その MST を入れて、ゼロをプロセスして、で、コストがゼロにする。で、Q が、あの、変の Q がなんか入ってる間に、ポップして、で、あと、新しい、あと、新しい頂点をフィジットして、あと、繰り返す。 まあ、幅より探索ですので、これはまあ、フォアループですね。バイオループとなります。まあ、MS、えっと、プリム法も、えっと、クルスカル法も、両方が、えっと、コストが、あの、同じコストですので<咳>、どちらが自分がやりやすいと思ったら、そっちからやってみてください。まあ、問題に対しては、エッジで預かりしやすい問題もあるし、 焦点で預かりやすい問題があるので、問題を見て、えっと、プリムを使うか、クスカルを使うかを考えてください。じゃあ、えっと、MST でどんな問題を解けるのかを少し話します。例えば、えっ、ー、と、ミニマルスパニングキーじゃなくて、マクシマルスパニングキー。まあ、これは簡単ですよね。あの、ウェイトを逆にすれば、それを解くことができます。あと、なんかもう一つのよくあるバリアントが、 一つのスパニングツリーじゃなくて、スパニングフォレスト。スパニングフォレストがこのイメージのように、いくつかのルートがあって、それぞれのルートに対して、えっ、ー、と、そのスパニングツリーを作ります。ルートとルートがつなげません。ですね。ルートからつなげばもう結構ですので、それをなんか見に戻例えば、このノードとこのノードの中に、このノードが、えっ、ー、と、ここから位置でつないでるので、このスパニングツリーに入らない。 で、この濃度が、ここは2三四で繋いでるので、この、ここで入れます。です、ね、これは、あの、これを解くには、えっと、アイディアとしては、あの、プリプロセッシングで、えっと、これは多分プリムの方、プリムスで、えっと、解きやすいですね。プリムスでこの三つのノードをプリプロセスして、あの、もう、えっと、終わりですね。 あと、これはちょっと面白いですね。なんか、これはミニモイスパニングツリーじゃなくて、セコンドベストのイスパニングツリー。これは、なんかその、まあ、インフラストラクチャーの計画で、スパニング、ミニモイスパニングツリーが一番安いなんですけど、プラン B が必要なときに、あと、二番安いミニモイスパニングツリーを計算したいんですね。これは、なんか、アグリスムは難しくない。まず、あの、MST、ミニモイスパニングツリーを計算します。で、次は、 すべての頂点をループして、その頂点を抜けて、もう一度ミニマイスパリングティーをやる。ですので、あのすみません、そのす、そのすべての頂点じゃなくてすべての辺ですね。その辺を抜けて、もう一度プリ ミ, とミニマイスパリングティーをやる。そうすると、いくつかのサブスパリングテーをできるので、そのサブスパリングテーの中で、あの、 一番安いものが2番目のやと安いスパニングティーとなります。では、これはみんなに対しての質問です。あのこのオーグリスムが、えっと、2番目のスパニグティーを見つかる、安いスパニングティーを見つかるけど、このリストからと3番目を取るとは答えが間違っている。じゃあ、このオーグリスムもあと汎用化して、 N 番目のイスパニング、えっと、安いイスパニングツリーはどういうふうに見つかるのか考えてみてください。これは、あの、こちらから答えないので自分で考えてみるとすごく面白い。これは、っと、解けると本当にこのイスパニングツリーが理解できたかどうかを示すことができます。で、<笑>最後が、えー、っと、これです。 ミニマックスですね。多分皆さんもう最短経路の話聞いたことがあると思うんですけど、最短経路が経路のウェイトの足し算が最短ですね。例えばこのグラフの中だと最短経路がこのグレーです。ですね。50プラス90プラス40ことが180ですね。他を なんかどの経路をやってもこれをやるより安いことはないです。まあでも最短経路じゃなくてなんかミニマックス最短経路。ミニマックス最短経路の定義が経路の中の一番高いウェイトをミニマルにしたい。ですね。例えばこのグレーのパースが一番大きなウェイトが90ですね。でもこの赤いのパースが 一番大きいのは80ですのでグレーより赤いの方がミニマックス経路で安いですね。このミニマックス経路でどこが使うかというと例えば、えー、とこれはコストじゃなくてキャパシティと考えるとですね。なんかそのキャパシティが限定する場合だと。 例えば、なんかそのスピードが超えない道、このある程度のスピードが超えない道を見つけたい。ですね。それは、あの、最短経路じゃなくて、えっと、コスト。あとは、例えば、なんかこれは、えっと、0から1にて、これが温度です。0から6までで、温度がある程度が超えないパスを見つけたい。それはミニマックスのパスのコストとなります。では、皆さん、ミニマックスのパスのコストが、 どうやってところか。ですね。難しくないので、少しだけ考えてみてください。じゃあ、続きます。ミニマックスパスコストが MST で簡単に解けられます。まずが G の MST、マイミニマ a l s p a n n i を計算する。ですね。その MST がすべてのミニマルのコストが入ってますので、あの、 i から j, mst だけの中だけで i から j の経路見つかると、それが i から j のミニ max 経路となります。簡単ですね。ですので、例えばこのグラフの中の mst がこの赤の辺ですので、この赤の辺が0から6のパスを見つかると、これは0から6のミニ max の経路となります。見てる通りに mst から自動的にウェイトが大きいな辺を 向けている。まあ、このアオグリスムを証明するのは面白いので、なんか数学が好きな人はぜひこのアオグリスムを証明してみてください。じゃあ、では、えーと、今日の授業がこれで終わります。あのサマリーというと、 今回が、えっと、いくつかのグラフ問題の種類を見ました。でも、いくつかの種類の問題を見たんですけど、多分みんな分 か, ら分かったと思うんですが、ほとんどのオグリスムが BFS か DFS プラスなんとか。ですので、BFS と DFS がグラフオグリスムのなんか、えっと、ご飯と考えて、少しだけの数を入れればオグリスムができました。で、今日は見たのは、えっと、Connected Components と f l ー i d Fill。 で、トポロジカル、トポソートとアティクレーションポイントとミニモイスパニングですね。で、ちょっとな、まあ、みんな覚えていてほしい。なんか、実際に課題を解けるなら、なんか、前も言いましたんですけど、その意地悪ケース、ワーストケースを考えないといけない。グラフの場合だと、どんなワーストケースがあるかですね。まず、あの、一つの頂点しかないグラフとか、一つのエッジ、 あ、これちょっと間違えな、なんか、これは0から1のエッジしかないのグラフ。あとは、頂点が0しかないのグラフですね。あと、あの、アンコネクテルグラフが。あの、課題によっては、グラフがアンコネクテルができると、難しくできるか、それとも、なんか、解がないっていうことがあるので、それを気をつけてください。あと、前のえ、えっと、DFS と、えっと、DFS が、 単純に実装すると、セルフループとダブルエッジがある場合だと、あれはいろいろなバッグができます。なお、ほとんどの課題がセルフ、セルフループがないとか、ダブルエッジがないとかで、なんとか書いてるので、その場合だとまあいいけどあの、セルフループとダブルエッジがある可能性の、可能性があるの場合だと、それを気をつけましょう。では、えっ、ー、と、来週が、えっ、ー、と、 なんか、まあたたあと、経路の探査、グラフの中に経路の探索のオブリスムをいくつかにするですね。ショーテストパスとか、ネットワークフローとか、あとはマッチングですね。まあ、グラフの全般的なヒント、毎回言うんですけど、特にグラフの場合ですと、それすべてのなんかタージョン法とか、クルスカル法とか、プリム法とかは、あのまあ、少しで変えて、いろいろなグラフで使いますので、ぜひ、 あの自分のコードライブラリーで実装してみてください。ではあの、今回の課題を簡単に紹介します。まあ、ドミネータは従業の最初に説明しましたので、これだけをスキップする。じゃあ、フォワーディングメイリス。フォワーディングメイリスのあとアイディアは、えっと、N に人がいます。で、その N 人の中に一人ずつがあと I あんか、なんか人間、人 AI が必ず人 J にメールを転送する。だから1は必ず3にメールを転送する。3が必ず5に転送する。2が必ず1に転送する。4が必ず1に転送する。ですね。では、あなたはなんか長いメールのチェーンが作りたい。ですので、どこから始めればいいですね。 出力が、なんかその0から n にメールのチェーンが長くなる、なんか転送のチェーンが長くなる経緯のインデックスですね。この問題だと、えっと、時間制限が短いし、n が大きいなので、これは OFN の、えっと、回を見つけないと多分、えっと、難しいですね。なので、えっと、 どういうふうに、まあ、これは見 つ, か見つけたいのは、なんか、まあ、ループがあった場合だと、それはすぐチェックして、なんか、どういうふうに、なんかその K の長さを計算できるのか。ですね。次は、あと、オーダリングとパラスガーツですね。オーダリングが あ, とあるグラフがあって、あの、これはアシプリックグラフ、なんか、これはトップートですね。 あの、まあ、このオーディングは結構あ、あと、直、あと直接の問題なんですけど、あるグラフについて、そのグラフのすべてのトップソートを、えっと、リストしてください。従業だと、なんか従業で説明したアオゴリズムがあるグラフに対して一つのトップソートをリストする。で、今回の問題だと、あるグラフに対してすべてのトップソートをリストしてください。ですので、なんか従業で説明したアオゴリズムをもう少し汎用的で変えれば、 オーディリングが解くことができます。で、次はパラスガーツ。パラスガーツは面白いです。ある町に対して、おまわりさんが入れ、えっ、ー、と、配布する。で、おまわりさんを配布するルールが2つある。すべての道が1つのまわりさんが必要。あと、それぞれの道が1つのまわりさん以上はダメ。ですね。だから、そのルールを守るために、 どういうふうにおまわりさんを配布すればいいのか。ね。おまわりさんが置ける場所が頂点。で、あの、道が変と考えれば、その、おまわりさんがある変に、えっと、必ずおまわりさんがあって、えっと、おまわりさん一つ以上がな い, というように、えっと、入れましょう。なお、この、えっと、パラスガーツの課題が、えっと、なんか、 配布方法がない場合もありますので、それを気をつけてください。で次は、動物園ボンブス。動物園ボンブスがある街あの電車、電車の地図ですね。駅 A から駅 B、駅 B から駅 C、駅 C から駅 B とかですね。で、そのグラフの中で、一つの駅をボームする。一つの駅を爆弾していなくなる。 で、その爆弾する駅を選択しないといけないんですね。どういうふうに選択するかというと、その、えっと、なんていう、グラフ、えっと、コネクテッドコンポネントが多くなる。つまり、もちろん、あの、爆弾する駅が、えっと、なんていう、その、アティクレーションポイントになるんですが、アティクレーションポイントだけじゃなくて、一番コネクテッドコンポネントが多くなるアティクレーションポイントを選択しないといけない。 それはどうすればいいのか。あと、come and も、えっと、マッチのロードですので、そのマッチのロードが strongly connected であるかどうかをチェックする。つまり、なんか、その strongly connected コンポネートがいくつ、一つであるか、複数であるかをテストすることがい要です。よ。次は、えっと、ACM contest in blackout. これが、えっと、まあ、あと、2つの、えっと、まあ、あの、その、学校のいくつかがあって、そして、えっと、電圧症がある。で、電圧症がで き, できるだけ簡単なつながりで、すべての学校につなげて、繋いでほしい。で、このプロ問題を認めることが、その、一番安いつなぎ方法と二番安いつなぎ方法。これは、ま、先ほど話しましたですね。それは実際に実装しないといけない。 で、これは最後です。この問題はちょっとチャレンジングですので、ぜひ、えっ、ー、と、これを解けてみてください。この問題が、アンシエントメッセージスティアイディアとしては、この画像にあります。この中、えっ、ー、と、インプットが、えっ、ー、と、ピクセル画像ですね。例えば、これは、あと、インプットの例です。これはインプットの例です。で、この画像の中で、えっと、このキャラクターと、このキャラクターと、 このキャラクターがあります。で、これを見ると、えっと、こちらのキャラクターが unk, a ですね。これのキャラクターが was, w で、これのキャラクターがえっと、aket, k つまり一つの画像に出てくる文字を認識する。文字認識の問題です。ただし、文字認識なのに、この問題がいきりニューラルネットワークが言いません。 これは、あと、ただのグラフ問題です。でも、どういうふうにグラフで、えっと、解けるのか、えっと、これは、この問題のチャレンジです。ヒントは、まず、インプットがビットなんですけど、これはエクサなので、最初はエクサから、っと、このビットマップに変更すること必要があります。ですね。で、<笑>まずは、それを、なんか、インプットが処理した後に、一つを解けないといけないのは、一つの画像に、 えっと、なんかキャラクターいくつかあるのかをとカウントしないといけないキャラクター。どのキャラクターであるかの前にキャラクターの数を数えてください。キャラクターの数はちゃんと数えれば、えっと、キャラクターの、えっと、認識方法も考えるでしょう。あとなんか問題文にはキャラクターとその画像データのルールがあるのでそのルールはちゃんと見てください。 ル ー, ルールはよく解析すると、あの、認識方法のヒントとなります。これはぜひ、あの、解けてみてください。では、これは最後となりましたので、あの、ここで、えっと、ビデオを終わります。皆さん、えっと、今週の課題を頑張ってください。以上です。